皆様、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスアナログ MEMS センサー製品グループパワーマネジメント製品を担当しております斉藤と申します。このセミナーでは、さまざまなワイヤレス充電システムの鍵となる製品やソリューションについて解説します。 それでは早速セミナーを始めてまいります。それでは今日のセミナーのアジェンダをご紹介します。1番ワイヤレス充電の市場トレンド。昨今のワイヤレス充電の採用例。またマーケットのシェア等もご紹介していきたいと思います。次に2番目ワイヤレス充電を支えるテクノロジー。 我々 ST が提唱する様々な試みやテクノロジーに対するご説明をさせていただきたいと思います。また一般的に用いられている手法、そういったものとの比較などもご紹介できればと思っています。ワイヤレス充電のアプリケーション、昨今ではスマートフォンといったもので、ほぼ搭載されているモデルが増えてきている。 という形があるかと思いますがそれ以外にもアプリケーションをターゲットにしたワイヤレス充電の試みといったようなものもご紹介できればと思っています4番目またワイヤレス充電 IC ですが弊社 ST が推奨するワイヤレス充電 IC それと規格に関するお話トランスミッターレシーバーそういったものをご紹介させていただきたいと思います ワイヤレス充電は昨今 T といった規格をベースに作られているものが販売されているかと思いますがそういったプロトコルをベースにハイパワーといった送電・受電のデモや性能なんかをご紹介できればと思っていますそれらの充電システムを支える開発・サポート・ツールといったものも 設計者にとっては非常に重要なものになっています。そういったもののご紹介だったり、ST の独自で提供させていただいているツール等もご紹介できればと思っています。最後にまとめという形になります。それでは、ワイヤレス充電の市場トレンド、ワイヤレス充電器の普及トレンドをこのような形でグラフで表しています。 C という規格が出てきてからだいたい今年に入ってからですね2022年までほぼだいたい10年ぐらいもう経過している形になります最初はなかなかどの規格が王道になっていくのかまあ、そういったところっていうのが非常に市場では一部を臆する形で始まったんですけども徐々に搭載機種搭載機器が増え 搭載しようと思われる企業様が増え5年から徐々に増えだしてまた有名なメーカーさん機器メーカーさんが増え搭載例が増えそして、えー、昨今ではだいたい 30% から 40% に迫る勢いでスマートフォンへの搭載が進んでいると言ったような形ですここあと 2,3 年を考えるとおそらく ほぼ半数以上のスマートフォンがこのワイヤレス充電器を搭載したモデルになっていくのではないかなというふうに予測しています。ワイヤレス充電対応のスマートフォンなんですがトランスミッターとレシーバーという形でトレンドを分けてグラフで紹介しております。トランスミッターについては充電器として発売されているものを それがスマートフォン向けという形で拡大が進んでいますまたレシーバーについては最初のページにもありましたがほとんどのスマートフォンですね搭載された形で徐々に増え始めだいたい2025年には10億台規模に拡大するだろうと以上になるだろうというふうに言われていますまあ、現時点でだいたい10億台ぐらいですかね そしてこの地位準拠のワイヤレス充電器が今後とも徐々に拡大してかつスマートフォンメーカーというものがですねアジアパシシビック市場が非常に大きな広がりを見せていましてそれらがこの市場を引っ張っていくだろうというふうに予測しています。ワイヤレス充電を支えるテクノロジー ワイヤレス充電技術と言われると先ほどからご説明している C といった企画ですねワイヤレスパワーコンソーシアムというのがございますが弊社もこちらの中に加盟させていただいているという形になりますそのワイヤレスパワーコンソーシアムでメインに今あの市場を進んでいるですねテクノロジーが、まあ、電磁誘導と言われる形のテクノロジーを使っているものがメインになっています ワイヤレスコンソーシアムの中でもリゾナントと言われる隣にあります。磁界共鳴と同じような葬式を持ったワイヤレス充電技術というのをやってるんですけども。今市場に出回っているものというのはほとんどこの電磁誘導のタイプということになります。まあメリットデメリットそれとまあコストだったり。あとはどうやってそういったデメリットの部分を。 カバーしながらですね、できるだけ使いやすくアプリケーションを立ち上げていくかっていったところ、そういったところも一つのキーの差別化になっていくのではないかなと思っています。右側にあります次回共鳴、エアフェール・アライアンス。 まあ当初ですね A4WP と言われた企画という団体があったんですけれどもそちらと PMA というものが加盟が合体しましてエアフェルアライアンスという形でやっております ST マイクロもこちらの方にもですね基本的には企画それとテクノロジーといったものについて働きかけをさせていただいていますこちらの方もメリットデメリットそれぞれあるんですけれども大きく 言ってしまうと、まあ、磁界共鳴と電磁誘導を比較すると圧倒的に効率面面という面で電磁誘導の方がまあ有利とただしコイルのアライメント結合性というのが安定性だったり安全性だったりそういったものを非常に左右しますのでそこをどういった形で補っていくかそういったところが一つの差別化をする要因になるのかなと思います。共鳴については 我々が日頃充電をする時にです、ね、例えばスマートフォンを充電台の上に置いて充電ができてないとかですねアライメントが悪くて充電ができてなかったとかまたは必ずそこに置きっぱなしにしなきゃいけないっていうことでなかなか自由に充電ができないというような懸念があったり使いづらいといったような意見があると思うんですけども次回共鳴の方はどちらかというと、まあ、シームレスに充電をできる。持ったまま 何かアプリケーションを動かしながら充電をができるといったようなメリットだったりまあどちらかというとバッテリーををフル充充電電ににするるのででではなく常に充電をどこでもでき w i f i が通常通信するのに電波で飛んでくると思うんですけどもそういった感覚で充電できたらなといったようなそういったご意見があるかと思いますま。今後我々も次回共鳴については 引き続き製品ロードマップ研究開発というのを進めていく予定でありますのでまたそれについては今後のこういったセミナーの場でご連絡できることを私も希望しております。ワイヤレス充電の課題なんですけれども一つ前のスライドにもありましたように電磁誘導というものについてやはり課題がいくつかあります。 最初冒頭にもお伝えしましたがアライメントの部分ですねそこをどうしてもきっちりやらないと充電がうまくできなかったとかまたは温度が上がって機器が熱くなったままでなかなか充電が進まないとかそういったような意見もあるかと思いますこういったアライメントの問題をですね少しでも改善したりまたは充電ミスというものをなくすためにアシスト機能といったものも 考えなければいけないのかなと。あと、先ほどあった磁界共鳴というのが空間で充電ができるというような。あ方式でしたが、まあ、できればそういった形に近づけてですね。空間自由度を上げていく、そういったあ、課題に対する試み。っていうのもあるかと思います。ワイヤレス充電はコイルを機器の中に搭載しなきゃいけないということで。コスト面といった面で、やはりどうしても。 割高にななるんじゃないかという部分がもともと機器メーカーさんからそれを採用する上で課題ととして挙げられることが多かったです USB といわれる規格で基本的には充電すると、まあ、コネクターを挿せば充電ができるということである意味コネクターの部分の設計部分のコスト高に対してコイルを搭載するまたは地位といった規格を通さなきゃいけないそういったような場合に 機器メーカーカさんが一番臆する部分になるかと思い ま, すまあこういった面については我々半導体テクノロジーを提供させていただく上でですね少しでもコストが下がるような形の性能だったり機能だったりというものを搭載してご協力できればと思っています充電台の上にスマートフォンを置いたままにしなければいけないということは使うお客様にとっては非常に 紛らわしいというかもどかしい部分になるかと思うんですが、まあ、私なんかは基本寝る前に充電して朝使うっていう形で使うんですがやはりどうしても使う時間が多いと充電がどんどんあの電池が落ちてしまいますんでもう一回充電したいなっていう日中の間にもやっぱり充電するっていうようなことが起きるんですがその時にすぐにリカバリーできる急速充電というような形ができればいいなといつも思っています。 今回 ST の方で提供させていただく製品の中で高出力を実現できるものもありますのでそういったものについては給食充電に対して非常に優位な形でお使いいただけるのかなというふうに思っています。急速充電やハイパワーという言い方をさせていただくと必ず問題になるのが高温に危険がなってしまうと。 人体に与える影響ということで低温やけどっていう基準があると思うんですけれどもさすがにあの充電しっぱなしのままですねあの持ち歩くってことはないんですけれども充電台から外した瞬間に機器が異常に熱が上がっていったりしたらやはり人体に影響がある可能性もありますのでそういったなるべく熱を出さないそしてひいては効率が上がるっていうことでなるべく温度を上がらない形の高効率の充電を実現する。 そういったところも重要な点かと思います。地位の電磁誘導の電力伝送について、まあ、簡単ですがこちらに紹介させていただいてます。基本的には RX コイルそしてトランスミッター側のコイルこちらの中の回路というのはちょうどあの共振回路になっておりますのでトランスミッター側から AC の信号が入力されると 出力側の RX 側のコイルの方に電力が言ったような形そしてレシーバー側ではそれらを整流整形調整して DC のアウトプット電源として出力するとい、まあ、ったような非常にシンプルでそれほど最近開発されたというわけではなくてこの技術自体はかなり昔からですねある既存の技術をさらに規格だったり統合化されたものと。 いったようなことが言えるかと思いますこれらは先ほどトランスミッター側のコイルとレシーバー側のコイルこちらが合わさった状態で初めて共振回路として動作するわけですが通常の共振回路というのは DC-DC コンバーターのアイソレーション DC-DC コンバーターに行けるものですと基本は基板上で回路で完全に作られた 設計された最適化されたものになるかと思うんですがトランスミッターの方にレシーバー側を乗せるのはですね使っているユーザーさんなので先ほどのアライメント含めて安定性性というものがが損なわれる可能性が多々ありますそういった状態の中でトランスミッター側はレシーバー側がどの程度の電力を受けているかというのを認識通信しながら トランスミッターの方から出力を調整してあげる磁場を調整してあげたりっていうようなことを追従するような形になりますのでこちらにおける安定性とそしてもし損なわれた時の安全性そういったものが非常に重要なファクターになるかと思います。それでは、コイイルアライメントの自由度をどうやってあげたと い, い, いう話なんですけども。 コイルがトランスミッター側に一つそしてそこの上に人が充電台の上にスマートフォンを乗せるまあできる限り真ん中に乗せようかなといったような形で置きますがなかなかうまく置けなかったりとかですねまたはちょっと物が当たったり振動した時にずれてしまったりという形で充電が止まってしまうといったようなことが多々発生するかと思います。 いろいろなアイデアがあるんですけども、まあ、シングルコイル方式あとムービングコイル方式コイルアレ方式といった形でいかに置かれたレシーバーに対してコイルがそこをターゲットにセンターに置くかまたはコイルアレルのような形でどのコイルが一番レシーバーに対して近いかそういったようなあ働きかけですね。 シングルコイル方式についてはもうそれ以上動きようがないんですが例えば LED のランプみたいなもので今赤だったり黄色だったりブルーだったりっていう形でまあ載せる人に対してアピールするセンターに置いてくれっていう形でアピールするといったようなそういったような作り込みなんかもあるかと思います一度こういった話があってもしアライメントが悪かったらレシーバー側のスマートフォンがですね 足が履いいいいいてててて自分で動いていってくれれ な, なななかんて言われたお客様も実際にそういったこともですねロボットみたいなスマートフォンっていうのもあってもいいのかなというふうに思ったりもするんですが実際にロボットという機器なんかも今後後で出てきますが今後そのアプリケーションとしてターゲットにするものの中に入ってくると思うんですが。 自分でアライメントができるんであればこういったトランスミッター側の方での位置調整っていうのは必要なくなるのかなというようなこともあるかと思いますワイヤレス充電の普及の鍵として挙げられるのがまずは電磁流動というところで位置決めという話がありましたこれらを設計する設計者の方機器を設計する設計者の方についてはいかにこういった規格だったり あとは合わせ込みコイルや半導体それとその機器の筐体の大きさだったりエンクロージャーの厚みだったりそういったところをいかに柔軟に対応してチューニングができるかといったそういったことも機器をを広広げててていいいくく普及めめたの鍵かなと私は思っていますそれと我々がいかにこれを利便性を感じてもらえるかまたは安全かといったようなところっていうのを 感じててていいいいいたただくくくよよううななもののを作っっっここととに普及が進んでいくのかなと思います弊社では一応これスピードセーフティーシェアリングっていうような言い方をしてますがまずスピードっていうところですと充電スピードを上げるちょっと置いただけですぐ充電が完了している、まあ、最近ですとあのエコカーっていう意味合いではあの電気自動車がありますけどそういったものも ガソリンの給油に比べていかに早く充電が終わるかっていうのが普及の鍵なんじゃないかなと皆さんご存知かと思いますのでそういったところに非常に精通するような通じるようなものがあるのかなと思いますあとはやはりバッテリーを使っているのでどうしてもバッテリーが充電がちゃんと安全にできるのかなというようなところもございますし先ほどの熱の問題とか そういったところも注力していかなきゃいけない部分かなというふうに思いますそれとこれらに賛同する企業の方がいかにこの企画をです、ね、に合わせていろんな機器に搭載していくかということで逆にそれが機器ごとのシェアまたはアプリケーションを広げていくっていうような普及の鍵につながるのかなというふうに思いますワイヤレス充電の未来という意味合いでは 先ほどの次回共鳴も含めてで、えー、いろいろな機器あとさまざまな場所そういったところで可能になってくるであろうと今後バッテリーがついている機器としてはほとんどがワイヤレス充電に切り替わっていくのではないかなというふうに弊社では考えております最近環境についてさまざまなテクノロジー いろんな分野でですね言われている部分があるんですけどもこのワイヤレス充電というのも環境に優ししいいい充電システムととう形で確立しててくと思っております昨今スマートフォンにコネクタを、まあ、USB のコネクタをつなぐような形っていうのが通常の使い方になるかと思いますがそういったケーブルというのも非常に大きな問題になっているかと思います。 またはコネクターの形状そういったもので自分のには刺さらないとかですねコンビニ行ってまた買ってこようとかそういった形でもう僕の家にもいっぱいケーブルが余ってるんですけどもそういったものもですね不要にしてできる限りそういったゴミを削減するっていうようなことも一つ重要なことかなとあと乾電池というのを 割と家の中で見ることがあると思いますが使っている間新しい時はいいんですけれどもなかなか電気をそれほど消費しないものについては交換式の電池で済ませているっていうようなケースもあると思うんですけれどもこれらも相当な年間数にすると相当な数がですね捨てられていてまたは薬品とかも使ってますので環境には非常によろしくないのかなというふうに思います。 すべてワイヤレス充電、それと充電式の電池に変えていくといったような形で、こういった産業、廃棄物的なものですね、そういったものだったりゴミだったりというのを減らせていけるんじゃないかなというふうに思います。バッテリー超寿命化っていうのを行えば、もちろん電池を捨てる回数も減りますので、そういったこともこのワイヤレス充電の鍵りで可能になってくるのかなと。 とい う, ふうに思っていますワイヤレス充電のアプリケーションの紹介をさせていただきますがここで紹介しているものは、まあ、あくまで我々がよく目に見る家出の中で見たり通常巷で見るものを出させていただいているんですけどもっと多分たくさんのアプリケーションがあると思います、まあ、スマートフォンタブレットあとはスマートウォッチイヤホンそれとまあ活動量計みたいなものですかね。 ヘルスケア機器とかそういったものをですね周辺機器についてはだいたい想像ができるかなと思うんですけどもワイヤレス充電になったらいいなぁなんて思われるかと思いますで逆にノート PC とかドローンとかですねそういった家の中にある家電系のものっていうのは割と電力が大きいものが多いですまた電池もですね通常の1セルのリチウムイオンバッテリーというのではなく もう少しセル数の多いものであったり電力の大きいものっていうのがあります。こういったところについては我々の製品の中でもハイパワーカーっていったところの中でフォーカスしている製品になるんですが、出力電圧とそれと出力電力、そういったところについていろいろな形で製品アプローチを行っていこうと思っています。今後こういった家庭内で見るようなコンスーマー機器については。 バッテリーを使っているものについてはほぼワイヤレスにに置き換えてていいけるのかなとい う, ふうに思っています。それ以外にですねまあ家の中というよりは企業とか産業機器の中でですね先ほどもちょっと言いましたけどロボットとかですねあとはちょっとパワーのある電動工具のようなものそういったものとか搬送機とかそういったものっていうのはかなり高出力になるんですけども。 こういったものについても弊社の製品をご紹介できればなというふうに思っています。それでは ST のワイヤレス充電 IC のご紹介をさせていただきたいと思います。ここに紹介させていただくものは今回はいくつかセレクションさせていただいているんですがこれ以外にもたくさんの ST のワイヤレス充電 IC がございますのでこれについてはまた別途ご紹介させていただく機会が あると思っていますので、今回は代表的なところをご紹介します。まずはあのチーの EPP 準拠製品ですねというところで、ワイヤレス充電レシーバー IC STWLC38 という製品がございます。こちらは一般的なスマートフォンそれとヘッドホンといやつですとかね、あとはスマートウォッチウェアラブル機器といったようなそういった製品向けに紹介させていただいている製品になります。 もちろん ST のこの製品のサイズですねチップサイズの大きさというのがアプリケーションの中の専用体積面積に関わってきますのでできる限り小型にそして低消費電力にそういったところを観点にオプティマイズさせていただいている製品になります。まあこのスライドでいうと 7mm×7mm 7mm といったすごい小型な基板に収めることができますよと。 いうような紹介の仕方になってますもちろんハイパワー 15W までということになりますと周りの外付け部品とかですねそういったものをチューニングさせていただいてスマートフォンとかそういったものにもお使いいただけるものになっています右の左に IP という形で黄色く囲んだ部分がございます先ほどセーフティ安全面といったようなお話を何度かさせていただいてますがレシーバーガのーシーンについては トランスミッター側からら電力をもらった時にです、ね、どうしても異常検出といったようなものが発生することがあるんですがそういったものを受けた衝撃をですね自分で管理しながらクランプして落としたりとかですねまたは瞬時に止めるとかそういった安全機能っていうのは重要になってきますのでそういいっったものの機能紹介になっています。あと先ほどあの空間の自由度を上げるっていう話があったかと思うんですが。 そういった働きかけとして、アークモードといったような弊社独自の機能といったものも搭載しています。こちらが STWAC-98 の98という製品で、先ほどの38に加えて、さらに出力弾のパワーモスの FET ですねが内蔵されているところのまパワーを上げている形になっているので、レシーバーとしての最大としては 70W まで可能と。 一応そのぐらいのケーパビリティは持っていますということになります。i p のところは先ほどの部分と同じなんですけどもここで一つ紹介しているのは ST のスーパーチャージっていう言い方をしていますが独自モーードによるプロトトコルをサポートしてていうふうに書いまますす書あり先ほどの38でも同じくサポートしているんですが特に高出力化の部分については地位の規格以上のパワーになってきますので。 独自ボードのプロトコルサポートっていうのが非常に重要になってきます。こちらはトランスミッターの IC になります。STWBC2 という名前で読んでますが、コントローラーという形になります。トランスミッターの場合はですね、高出力かそれと逆に低い出力が欲しいっていうケースもございますので。 出力団のパワーモセーフィティを外付けでその使うアプリケーションに合わせてカスタマイズしていただいてお使いいただくような構成になっていますのでコントローラーというような呼び方をさせていただいていますまた最近入力側の AC アダプターといったようなところに対応する意味で USB パワーデリバリーというような方式を入力側に持ってくるケースがありますが こちらの方を使うことによって、出力側の効率をですね。最大限に活かして高出力を出すことができるとまあ、言ったような形で、スイッチングの素子の駆動用のドライバーだけではなく、dcdc -DC コンバーターですね。昇降圧を実現するためのドライバーなんかも内蔵しています。先ほどアークモードという話で空間自由度を上げるっていう話がありましたが。 昨今、その電磁誘導方式のセンタリング、アライメントというものについて、どうやってこの自由度を上げていったらいいのかっていうような働きかけを弊社の中ではさせていただいてまして、アークモードを搭載することによって、ピングアップのですね、距離が少し向上することによって、最初の充電軌道の部分ですね、充電を始めるところについて、 ピングアップの距離を大きくワイドに取れることで充電ストップとかっていうようなことが発生しないと、まあ、いうようなこともできるような機能を搭載しています。設計ツールについてご紹介します先ほどもご紹介させていただいたようにいかにこのワイヤレス充電を広げていくかっていうところで設計者の方の支援というのが非常に重要な点だと思っています。RX と TX と それらを統合した形のツールというのもございますがこちらでご紹介させていただいているのはちょうど RX の GUI というような形の写真になっていますけれどもこちらの方をツールとハードウェアとですねもにご提供させていただいて開発者の方が使いやすくチューニングできるような形のものになっています特に FOD とか Q ファクター とかのキャリブレーションですねあとは通信診断そういったところっていうのはリアルタイムに何が起こっているのかっていうのを見やすくこの画面の上で同時にできると言ったようなことが重要な設計者に対する支援になるのかなと思っています。今回デモ機というようよな形で まあ、開発ツールなんですけどもそちらのデモ機開発ツールというような形で実際にどのぐらいパワーが引けるのかなとかですねどういった形で電力を送って送電してあと充電していくのかなっていうところをですね目で見て体験できるようなこういったデモ機を用意させていただいています。STWBC2 はトランスミッター側にになりりまますすので下にありますけども こちらの入力段には USB PD のアダプターが接続されています。上にあるのは STWC98 評価ボード、まあトランスミッターに対してコイルを上に乗せていただくような形の使い方になりますが、そちらの DC のアウトプットの出力段に電子負荷がつながっているといったような形で、実際に出力を RX の方から出ている出力とですね、それと電子負荷で引っ張っている電力、そちらをこういった LCD のようなモニターになっているんですけども、こちらを見ながらどういった形で出力が出てくるのかっていうのをま目で見ていただけるとま言ったようなあ形になっています。開発サポートのツールの GI u の説明を先ほどさせていただいたんですが、じゃ実際どんな形で開発できるのかなっていうところなんですけど、さまざまな 色々な要素ですねツールの使い方のところがご説明あるんですけども今回ここでご紹介させていただきたいのはステップシーケンサーというような呼び名で呼んでおります私どもがごご提供させているツールのご説明になります右側にですねレジスターマップが表示されてるんですけども実際にこのステップですね下の方にボタンがあるんですがチップ FID とかです、ね、STSC とか書いてあるんですけどこれを1個ずつ押していただくと右側にレジスターがが出てきててき実際どんななコマンドを入れたののかかいううるようになってますこれらは実際アプリケーションを立ち上げるお客様がそのシステムのコントローラー側とこの CWLC のレシーバーとどのような通信をしてハンドシェイクしながら電力を引っ張り出すのかというようなところですね。 そういったステップごとの内容というのを目で見て確認できます。またご自分で実際にいじっていただいてこれらをカスタマイズするといったようなことができます。実行オーダーとして、まあ、徐々にいろいろなステップを完結していくんですけれども最終的には実際にターゲットとなる電圧、それと電流を引っ張るところの最初のセットアップですね。 そこまでのステップというのを目で見て確認しながらまたは別の割り込みを入れるとかそういったようなカスタマイズをやるとかそういったようなことをですねこの GUI の上で一貫して全部できるようなツールになっています。で例を挙げさせていただくと例えば高出力を上げたいっていう場合にアウトプット 20V まで例えば出力を徐々に上げていくっていうような形になりますが まあ、最初は 5V からですね 9V12V15V18V といった形で徐々に徐々に電圧を上げていきますトランスミッターとレシーバーのコイルというのは先ほども言ったように人がが後から置いいたもものののですのですすどううして安安定性というのに不安があります例えば少しアライメントがずれていると電圧を上げていく段階でストールしてしまうっていうこともありますのでこういったゆっくりとしたステップで上げていく。 それと電流を徐々に引っ張っていくといったようなところっていうのがこういったところをですねこういった GUI でですね一つ一つご自分でカスタマイズしながらアプリケーションに合わせた設計をしていくというような作り方ですねこういったステップシーケンサーっていうのが我々の GUI でご提供させていただいてますそれでは最後に まとめとしまして今回のセミナーについて最後にまとめさせていただきたいと思うんですが WPC の地位の規格電磁誘導ですねの充電方式で今かなりの分野でですね採用が進んでいて、えー、徐々にいろんなアプリケーションに搭載されていくというような方向でやってるんですけどももちろんこれらの企画とそれと実際に開発する皆様それと 半導体メーカーも含めてですね、今後さらなる拡大と、そして利便性と安全性、そういったものを我々の方でもお手伝いできればなというような形の、今日のセミナーのご紹介になります。皆様いかがでしたか。ST はあらゆるバッテリー搭載機器にワイヤレス充電を普及させることを目標に、 さまざまな製品ソリューションの開発を進めています本日ご紹介したもの以外にも皆様の開発をサポートする幅広い製品ソリューションを提供しておりますので興味を持たれた方は是非 ST までお問い合わせくださいまた ST のウェブサイトではさらに詳しい情報もご覧いただけます ご視聴ありがとうございました。